動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この動画にコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。さて、僕は今、福島県会津若松市の会津若松駅の前にいます。いやー、実に約1年と5ヶ月ぶりに会津若松に足を運ばせていただきました。さて、今回一体何をするのかと言いますと、この会津若松駅から新潟県新潟市の新津駅まで、実は SL 万越物語という JR 東日本の蒸気機関車が運行しているんですねその SL 万越物語今年の運行に関しては11月末で終了ということで半ば諦めていたんですけれどもその後クリスマストレインというイベント列車の運行があると聞いてもうこれは乗るしかないだろうということで急いで会津若松にやってきたわけですというわけで今回は SL 万越物語クリスマストレインの旅と題しまして蒸気機関車による素敵な旅の様子を皆さんに お届けします。まあ何しろ僕も蒸気機関車に乗るのは初めてです。もしかしたら先日配信させていただきました小湊鉄道の豪走里山トロッコ編のようにいくつかのエピソードに分割するかもしれません。そうなったらどうか多めに見ていただいてぜひこの旅動画を最後までご覧ください。それでは今回の旅を始めましょう。 今普通乗車券と SL 版エース物語の指定席券をゲットしてきました。で やっぱり、どうやって乗るのってわからないですよね。というので、今回僕も初めて経験したんですけれども、僕の体験を通して皆さんに可能な限りわかりやすく説明しますので、ちょっとお付き合いください。SL 万越物語、列車の格付けとしては快速電車になります。この万越物語に乗るためには、先ほど言いました、普通乗車券と指定席券が必要なんです。まず最初に、JR 東日本の SL 万越物語のページを検索していただいて、そこから今度は乗車日と下り方面なのか、それとも上り方 選選択択しして気づけも選択をしてもをそれで、乗車予約をしますで乗車予約をするときに JR 東日本の会員登録していない場合は会員登録も必要です。会員登録も済ませて事前支払いになりますので指定席券を支払いをすると券売機でこの指定席券を受検するための番号、パスワードこれは あ, のあらかじめ入力の時に設定するんですけれども同時に QR コードも発行されます。こちらを乗車する前に指定席券を券売機のある駅で発券 僕のように県外から来た場合はフリーパスが使えないようだったので今は普通乗車券を買いましたこの2枚が必要になりますので磐越物語を利用するときはこの2枚の手乗車券を忘れないように購入の方をお願いしますさてもうすぐ SL 磐越物語新津駅から会津若松に向かってくる蒸気機関車やってきますこの蒸気機関車そろそろ出迎えたいと思います説明うまくなくてすいませんでした もうすぐ、エスエルバンエス物語のクリスマントレインが来まーす。もう少しで、入線します。見えてきましたよ。本当にゆっくりと、やってきてます。エスエルバンエス物語、来てます。 大き い, 大きい では、ここで SL 万越ャ語の車両紹介をさせていただきたいと思います。まず、1号車なんですが、1号車、おこじょ展望車両という名前がついています。おこじょ展望車両のおこじょって何って疑問を持たれた方、説明します。おこじょというのは、この会津地方に住んでいる小柄な動物の名前なんだそうです。その展望車両の中には、おこじょをモチーフとする、お子さんが楽しめるスペースと周囲の風景を楽しむことができる展望デッキが一緒に になっていますそして、続く2号車と3号車。これが普通車の指定席です。指定席券を持っていると記載されている席に座ることができます。4号車。4号車は展望車です。写真でちょこっと見たんです、開放的なフロアになってましたし、会津地方から新潟までの素晴らしい景色を楽しむことができるらしいです。で、5号車。5号車は売店付きの普通車指定席になってます。で、6号車も普通車指定席の車両だそうです。じゃあ最後の7号車、気をつけていただきます。 行きたいのが7号車はグリーン車だということです。普通車の指定席券では乗れません。グリーン券が必要なので、その点を気をつけてくださいって言ね。まあ、見事な展望デッキが車両の中にありまして、まあ、おしゃれ、びっくりしましたね。ということで、車両紹介は以上になるんですけれども、自分でも話しながらワクワクしながら出発の時刻、刻一刻と迫ってます。高張る気持ちを抑えながら出発の時刻、待ちたいと思います。 寝てる 1F 物語が一旦車両基地に向かって帰っていきますまた会えますからこの後 今、客車とそれから機関車を連結し直しているようですね。作業員のあの的確な指示のもとに連結作業を進めております。 出発時刻が近づいてきているようなので衛星で反映する物語動き始めましたねこちら側が2番線です一度ホームから離れましてもう一度2番ホームに入線するものと思われます 今から1号車の補助展望車両の制限をいただきに行きますはい、よかった、間に合った SL 番一物語クリスマンストレイン発車いたしました SL 番一物語クリスマンストレイン発車です はポイント、水とロマンス・マセンの SL クリートス ト, ートス・トレインドを緊急にご乗車くださいましてありがとうございます。G57-180 号がお待たするバーミキュ対戦の旅をごゆっくりとお楽しみください。ただいま SL を目線しております機関士、機関乗示は。 これが SL-25 の課題 の, の車両編成ですね。2のののののはは逆で1号車の向上車車車車しととはは一番後ろににななっててまますすどいそう両編成 I mean that. ほいだのメニューとほんな感じですね<笑> 北方駅に到着し万円通信の別の車両に来たみたいです。 素晴らしい今ゆっくり動き出してみてください、ね、会津渡松行きの電車とお別れです<笑><笑>ごちそうさまでした